これより前バスは我らどんとここで踊らんかいどうぞよろしくお願い申し上げます踊らんかい構え構え 回伊藤絆の次盛大なるご開催誠におめでとうございました。 鳴子をその手に貝よ踊れよこの世に立ち会えといざ 心を込めて、大きく、めい、ありがとうございました